はは。い、こんにちは今パート2のニュースのアップデートでちょっと追加したい部分があって何なのかというと FatBlueMan という名古屋のバンドで YouTubeLive にも出たバンドでもうみんなすごいいいやつで今度なんか今度のサマーソニックにあーもう出れる新しいバンドのなんかインターネット投票が行われてて で、その中にもうファットブルーマンも入ってるんでもうあのこの間 YouTube ライブでもメッセージ出れるかなと思って出れなくてもう本当にもったいないすごくいいバンドだからぜひあの皆さんもねあ動画もうファットブルーマンの音楽の動画とかちょっと見てみてでもうとにかくこの投票サイトに行ってぜひファットブルーマンを投票してサマソニックに送りましょう。<笑> あとのニュースはですねあ、つい最近ですね、僕はちょっと初めてコラボ動画とかちょっといろいろ入ったりして、で、入ったコラボレーションあ、1個目はですね、自分でもう考えて書いて、で、結局、それ他の人のチャンネル、あそれもまた、ヴィクターさんの g i m m て a ミアブレイクマンチャンネルにあ載せられて、結構、受けよかったし、もうちょっともう。 気軽のバカ な, なんか外人が日本語で喋ってるあ動画作ってちょっとバ カ, しババカにし合ってる<笑>会話を作ってすごい楽しくもうい い, いい風に出たと思うんで、あのー、その僕とビクターさんとちょっと『エレベン e n c o もちょっとキャミオもちょっとちらっと出してるあ部分があってあのその動画すごい僕はすごい満足してるしこれからもそういうコラボレーションも興味ある人と。 日本人ともね、そういうのを作るのも、なんかもう一つのブロギーの楽しいやり方、新しいやり方だと。これもあ言わなくちゃいけないのが、インスパイアの元は、あクランバインというニューヨークにいる、あもうそういう映画学科とか、映画とかスク、フィルムスクールとか行ってそうな、いろいろこういうの詳しいで。彼はそ う, いう スクリプトライティングとか、あのーまあ、ライターの仕方とかなとかそういう作家とかのなんか、あのー、教育とかもしてて彼のガイドラインとかで彼もあそもそも作ってるあートーキングヘッズという同じような人が喋り合ってる別のところで動画撮って編集して一緒に会話してるように見せる動画彼作っててすごい面白いんでなんかじ同じふうに日本語でし た, したいなと思って作って。 で彼のチャンネルを知らない人はぜひクランバインっていう人のチャンネルもチェックすべきだと思いますのでおすすめします。で、もう1個の日本の中にいるまたフ ィ, あのフィルムスクールのなんかこれからあフィルムスチューデントなる人なんだけどシステムジャップっていうここに書くんだけど彼はですね、いろんなオリジナルもう作家した あまあ、創作した番組あ動画とかいっぱいなんか載せててで新しいシリーズでなんかあの自分がなんか研修工作員として日本と他、まあのところいろいろでいろんなユーチューバーも集めてで結構楽しくねスパイドラマみたいにあなんか面白いテレビシリーズみたいなの作ってて。 でまあ日本 y ー u t u b ー r の24みたいななんかそういう<笑>そのようなちょっとバカノリ で, でそれもちょっとあの呼びかけられてこの間の公演のことでちょっと出てすごい楽しかったんでそれもまだ見てない人はぜひこれからもう2週間に1回あの新しいエピソードがアップされてもうテレビ番組のようで日本関連アメリカと日本両方いるユーチューバーもいっぱい出る予定らしいなのでもうひ これ楽しいと思うんで、ぜひあのシステムジャンプさんにサブスクライブして登録して見ててください。で、はい、最後はですね、いろんな知らせあるんだけど、今日これ長くなるんで、最後のしたい知らせはですね、この間、あフェイスブックとかはあの、まあ、ユーザー名で登録できるようになったら、僕もね、この YouTube でなんか、 つなげれるように、まあ、あの最近なんか動画何を作ってるのかって新しいプロジェクトとか、まあ、そういう興味ある人は今度いつ動画アップされるのかとかどういう話題トピックスとか誰やってるのかとかって、まあ、そういうのが Facebook 更新してるんで専用チャンネルでだから Facebook.com スラッシュヒコサイモンで同じく同じヒコサイモンで Twitter とかも Mixi とかも あ, あとなんだっけ、まあ、Mixi も一応音楽サイトのジャメンドとか w a でもあ登録してるんで もうぜひあ、うん、みんな使ってる人だったら登録して仲良くしましょう。僕は特にあのスクラブルみたいなレクシラスというゲームがあって、もうそれすごく子供の時から昔やってたゲームで、ぜひそれ相手も募集してるんであ、興味あったらぜひ俺となんかインターネット上でそういうゲームでもしてくださ い,、はい。他の知らせいろいろあるけど、今日はそこまでにして、あぜひあこれからも、ね、たあの楽しみなんかいろんな動画とかもありますし、 Uh, もうね、楽しくしてるんでん と, とにかく皆さん、応援も今までも本当に、感謝ししてますし、これからもぜひ、応援も、よろしくお願いします。これからも楽しみにしてください。はい、ピース So what、what's the title of this movie? Sorry. t s YouTube moment? o b a n s o b a n s No bangs. It's t Leo b a n g Leo b a n g